福祉かよこしがドルーリー主演里に二刀流の勧め、いろんなスポーツを経験してほしい。トラックの女王で五輪四大会出場の福祉かよこし40が22日、大阪市の関西テレビで行われた第42回大阪国際女子マラソン29日の取材会に登場。岡山のドルーリー主演里、シエリ、津山鶴山中3年の可能性に期待した。 15日の全国都道府県大抗女子駅伝の3区3キロで区間新記録をマークしたドルーリーについて福祉士は力の伝え方が上から下までしっかりつながっている。本当に理想的な走りでしたね。と大絶賛していたが、この日もめちゃくちゃかっこいい。あの走り、スクリーンショットしてずっと見たいくらい飛べた褒め。 一旦苦しくなったり足の故障もあったりするかもしれないけどあまり悩まず楽しくやってもらえればいいと伸び伸び育ってくれることを願った。その上で二刀流みたいなのも面白いですよね。バスケとかサッカーやったりとか。まだ中学生なんでもっと違う競技をやってももう一回陸上ってできる。走るってバスケとかでも基本じゃないですか。そっちも見たい。 いろんなスポーツを見て経験してほしいですね。と二刀流をおすすめ。あの走りはそんじょそこらじゃ崩れない。天性で持っているものなのでどんどん見ていきたい。と陸上だけにとどまらない活躍を期待していた。東スポウェブ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。